んさアーニ ャ, いアーニャさんウィンドウ止まれオー 何あれ可愛 い, い。ワクワク。行きって警察屋さんまで行こう。ット皆さん、<笑>二人だけで事件解決し飛んでまたスターライトオーニャになる。ベベベベ。ブブ<笑><笑>手間が省けたぜ。振り出しに戻ったー。